サンマゴ殿にキンプリヒラの仕様が登場をアカシやサンマの声に似てると話題に。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。踊るサンマゴ殿日本テレビ系にアカシやサンマと声が似ていると話題の平野仕様が登場。4日に放送された踊るサンマゴ殿簡単ふ、 日本テレビ系ではこの秋大注目の熱い芸能人たちが大集合、様々なエピソードが披露された。芸能人たちが赤裸々トークを展開する中、視聴者の間では番組初登場のキング・アンドプスの平野潮と司会の証やサンマの絡みが話題となっている。近く浅野優子も似てる。 と納得平野は最近ショックだったことについて、さんまが自分のモノマネをしているのを見て自分の声がしゃがれていることを改めて知ったと明らかに。すると、さんまはすかさず、ハスキーや、と平野をフォロー。さんまは平野が出演していたドラマ、花の千晴れ TBSK でのセリフを平野の後に続いて復唱したが、出演者たちは全然違う。 とギューイングの声を上げた。初対面の人にはよく、酒やけしてると聞かれる自分の声がコンプレックスだという、平野。しかし、ゲストの朝野優子は、すごくいい声、と絶賛し、かつてのサンマの声に似ていると語った。四角サンマに似てる、の声視聴者からは、サンマと平野の声が、似てる、と納得する声や、いい声してる、との声が相次いだ。 四角六十歳になったらサンマの声にサンマの声に似ていると話題になった平野だが一部の視聴者からはいずれはサンマの声にと心配する声が上がっている四角二十代女性の5割自分の声が嫌い調べや編集部では全国二十ケラ六十代の男女1477に自分の声が嫌いかどうかについての調査を実施 最も多く自分の声にコンプレックスを抱いているのは 48.0% と20代女性であることが判明。対して最も少なかったのは60代以上の男女だったことが分かった。自分の声がコンプレックスだという平野だが、朝野屋ファンからはいい声、と絶賛されているため、むしろ魅力の一つとして今後より注目されるかもしれない。